なんか放出してる。ここは泊まってる人しか入れないので、こ、ね、こで出会うと必ず夜は一緒の場所に泊まってるって。朝です。朝です。鳥の森を出て玉造り神社に行って。 出会いの何かが作れる本当は出雲大社も祈って行くといいんですよね私のお勧めは出雲大社でも祈り玉、うん、造神社でも祈る祈る祈る。祈ってばっかりなので<笑><笑>も神頼みだから神頼みかそう神頼みですよ祈ってから婚、うん、浴に入れば何かあるはず嘘本当なになにあったどういとで水調水決めるとこ 化粧水含めんの、すごいじゃん。ただいい湯。二回まくってる、ただ温泉をっを自由に、テイクアウトできます。試着組んで組んで、試着組んで組んで、<笑><笑>お持ち帰りください。二<笑>回言った試着<笑>組んで組んで、あ温泉なんだ、温泉ってこと。うん、温泉組んでいこう、じゃあ組んでいこうか、組んでいこう、うん、じゃあ、はい、はい、二百円。二百円。 これにしようこれですねはいリファダン汚ボトルこれあれだっ硫酸硫酸衛生だったっけ三大美人の湯って呼ばれてる暑いよ<笑><笑><笑>シュシュシュってできるんじゃないの、ね、顔に結構固まナトリウムカルシウム硫酸塩塩化物性だからリフダの湯なんですよね硫酸衛生美人の湯 お湯の一つと言われているお湯なのでいおおおなでででたたただきまままーすすすすって帰りりりニュー神社社し<笑>いい守りり階段を登務所でおおさ授かりください。おさずかろ う, おさずかろう<笑> これを買ってはいこれですね花石の基準がこの通り私この子気になるからじゃあこの子にしますどうしよう真っ黒な石とか出てきたら開けまー す, まーす私ピンク希望え、なんだろう水色水色希望分からんけどいきます 色, 色, 色希望違った何とも言えない何とも言えな い, 色緑い何色ブルーこ<笑>これはブルーブルーこれはだっののき、OK、し可愛いい入れれれ物んんとじゃゃこれこれいいよピピンンククてきます ないしかったぞ願い事をしに行きます本来はこの階段を登って行くんですが今日はねククちゃんがいるので<笑>私の横の坂道を登っていきます結構急じゃないでも<笑><笑>クッチとはね本当に行きまくってるからね 気になる方は私の youtube をさかなぼって見てくださいどれどれあ、あれか、願い石あったいい天気昨日台風だったとは信じられないねじゃん、えーえー、湯山むしに大いこれに願い事を思って石をつけるだったっけ、うん、よし<笑>じゃあちょっとこの石に石を清めて で、これに触れさせる。触れさせまーす。触れさせました。そしてお願い事を先に言います。これを。ここに。入れまーす。ああ、つだ、うん、これに。お願い事、住所、名前をお書きください。はい。えー、何かこう、お願い事。感謝でーす。感、ね、謝です。<笑> そしてじゃあ、願い事を簡単。紙を、願いしても、入れまーす。で、石と残りの紙は、ここに入れて、願い叶います。これでいけるはず。温泉楽しみ。行、うん、っていきまーす。朝の、小楽園の庭です。夜とはまた全然違う。 へーんする見て見てうわ素晴らしいさ<笑>てあるん。だよ<笑><笑> いざ婚約。え誰もいなくない？誰もいないよ。<笑>あれ？出会い<笑><笑> 神, 作神社でお祈りしてきたけどちゃんと恋愛の。深いやっぱり深い。朝入っても深い。すごーいなんか放出してる。誰かいるかなー？誰もいない。誰もいなーい。<笑>え見て。 水かなぁてかりがさ、顔だけじゃなくて全身だったんだ見てみてなにこれお湯だ温泉なんだすごいまあ、誰もいないんですけどね 婚約だからみんなちょっ と, ょっと そ, う、まあ、そうだねやっぱ昼こ こ, でここで出会ってで夜もう一度待ち合わせしてあお外で出会ってってことそこのこの婚約ここの婚約で出会ってここは、はい、泊まってる人しか入れないの で,、ね、でここで出会うと、はい、必ず夜は一緒のとこに泊まってるっていう、うんうん、なんかそういう合コンとかそですか<笑>の合コンをやりたいです誰か希望者の方がいらっしゃったらやりましょう、うん、<笑><笑>日本一の、うん にてバーバー<笑>こうよ言ての空間痛いかも 出してる？ここえー！すごいでしょ！なんかね。うん、ちょっと待ったけどね。うん、誰もいませんでした。うん、何ですか？<笑>朝早すぎた。<笑>朝早すぎたね。<笑>たね昨日は夜遅すぎたし、うん、今日も朝早すぎたしり。 あんぎた。張り切りす<笑>ぎたと思う<笑>婚浴温泉ここがなかったけど結構出会いの場っていて今なんか温泉会で言われてるんですよ。あそうなのそう。えー、こ, こに女の子だけのグループと男だけのグループが来てそ、えーえー、こ, こで出会ってで夜入ってでなんか結婚したみたいなのもあるらしいねそれがねある婚浴温泉なので それ押したいと思ってるうそう、私はこれ押したいのここだから全面に押したいのをたら普通に止まってもご飯も美味しかった<笑>ご飯めちゃくちゃ美味しかった最高感動した何年も前から取材したりずっとにずっと言ってたのずっと言って念願が叶ったのそうねやっとやれたから、うん、今日もまず出会いはなかったけど、うん、満足ですありがとうビれ今ねで 出, 出会ってもさ じゃあ乾杯し て, 乾杯し て, 乾杯して今日はそ島そっち島根の水が最高に美容の水なんで飲んで今日は買いたいと思います楽しかった、うん、また他島で、ね、今から回るんでそこで、ね、やるかもしれないんではい、ね、祈ったし<笑>大丈夫、いいことあるよあまたね